今日のゲストをギリギリまで僕言ってなかったですけど、うんまあここにね、原さん来てから、荻、う、岡、ん、さん来ますよと、うん、僕が説明しているのに、うん、ずっと嘘だ嘘だと。いや、絶対嘘だと思ったよってるわけないと、ね。だから30分ぐらい、こう、気づかない俺みたいなのを楽しむ番組だと思った。そう、そう今日ね。ちゃんと来てくれましたよ。 いやー、驚きだよねし、ええ、てくれましたよ。というわけで、本日のゲストは、大井野ゆかさんです。大野ゆかです。よろしくお願いします。あー、嬉しいいやー、どうもー。お邪魔します。ね、信じてなかった、あらか信じてなかった以上に、ででいや、え、 どういう仕組みになってんのこれ、あの。<笑>どういう仕組みってね。今後、NTG48 を卒業したら、うちの番組出るっていう仕組みになってるわけではないよね。ここもちろんそうです。そうです。はいまあ、とりあえず乾杯しますかいやー、いや嬉しいあ、とりあ乾杯しす。僕もね、いろいろ事情をとくく聞きたいこと思美味しそうに注い、はい、いただいちゃってもあの、ディスタンス乾杯ということで。はい、いではい。ディスタンス。はい。ご、遠いいただきます。これね、ちょうど。はい。 ちょうど浮、浮ぎゆかさんがそこで、俺がここで5メートルぐらい下がって、ちょうど顔の大きさが同じぐらいになるった。そんなわけないじゃないですか。<笑>ほんね一緒。俺、今日めっちゃ遠いなと思ったんだけど、そ<笑>んなわけないんだよね、これいやいや、そんなわけないですよ本当。はい、ありがとうございます。来ていただいて。い本当に、本当にすいません。あの、最後に来てもらえるわけないと疑ってたんで。ありがとうございます。じゃあ乾杯というわけで。はい。はい。くびってゃきましょういただきます。 あー惜し い, いやーあーでももう飲める年齢になったんですね僕が最初にした頃は絶対飲めない年齢でしたけどねあれ何歳そうですね私だして10代のえっ1 0 7とか、うんうん、そうなんですよね十。最初の頃って最初そうですね加入したのが16歳から16かはい キョロキョロしてた頃でしょ。キョロキョロしてる頃、キョロキョロしてる頃 で, る頃<笑>る頃です。でも今ではもうお酒はあの何が一番好きかって言ったらビールが一番好き。うん、ビール、うん。なんかね。すごいね。っお酢が入ってるい<笑>って。いやそこ交換高いよね。そこでなんか変にモスコミュルとか言われてもビールっていうのはね。いやービールはもう。うん 美味しい。やっぱ注ぎ方がね、いいすごかったんですよああ、どうぞ上まあ俺には絶対やってくれないんだけど。これにはやってくれない今日は、おぎうかさんということで。<笑>えぇ、ー、い, いや、スタッフももうなんかね、もうピリッとしてなん<笑>でですかこんな肌の場合見たことがない。い, や嬉しいどうなってんだ、これ、本当に。すごい。いや、俺今でもちょっと信じられないんだけど。動画で見てたお部屋がこんなにもすごい素敵な綺麗な感じなんだって。素敵なんですけど。ここの2回目なんですね、まだ。 わ、う、あ、ん、素、う、敵、ん。いや、それ以上にね、もう、オーラがあるってよく聞くと、あ、ほんと、たぶ違うね、やっぱりね。いや、あのね、で、なんだろうな、ね。私こんな褒められることないんですけど、ね、どうしたらいい正直なこと言って、俺、来た時は実は最初から言おうと思ったら、もうあの、カメラ回ってからにしようと思ってたんだけど、俺第一印象言っていい。はい、同じ霊長類人かかって思ったの。<笑> ほん<笑>とだって思って。そう。どういうことですか本当に。人類、人類。えと思って。そ, もうそんな褒められることないですよ、最近。本当に。び, びっくり。いや、これ何なんだって、ねいや、本当いや、俺ちょっと本当にびっくりしたわ。いやびっくりしたいあ、ねい。いや、俺散々見てるんだよ。あの、あれも見ましたよ。卒業公演も。11月4日のね、はい。僕、この二人はちゃんとね、あの、え、ね、え。BMM の、 何、はい、でですか購入しましたよ、な何で購入までして。全部フルで、僕は2回半見ましたね。え、何でですかあ の, いやあのか、ね、来るかもしれないからって、本当かって言いながら、うん、それ以前も僕は一度見たことあったんですけど、はい、あ, のあとは も, もちろんあの、いろんなネットとかあの、うんうん、番組とかいろんな番組では見てるんですけど、公演を、うん やっぱ、最初から最後まで通したのは、見たのは2、2回目を見て、2回目が最終公演だったんですけど、最終公演を DMM で見て、もうちょっとき来るもんがありましたね。いや、まさか原田さんが NGT48 の公演を見、見てくださったっていうのが私も、もう知りすぎて、見ます、見ました<笑>あのー、最初のトークから全部通してみたんですけど、あのー、もちろんね、最後の、 あの、牛佳さん本人のコメントも僕は、ちょっと、来るものがあったんですけど、ねえー、それ以上にもう、もう、途中で僕結構あ、これぐらいの年齢になると、僕、あの、娘がね、二人いるんですよ。あ,、はいはい、あの、本当実際まだ3歳、6歳、あ、でも、今年もちょうど4歳、7歳になる、なるばっかりなんですけど、えー、で、それぐらいになると、なんかこう、人間ってちょっと壊れてくるのか、その、 いろんな、昔は泣けなかったこととか、昔はちょっと突っ張ってたことも、素直に泣けちゃう人間になってくるんですよ。<笑>本当にこれ不思議なもんで。<笑>でね、えー、僕はその漫さんの卒業コーを見ててね、はいほん。本当に、えっと、そういうお、なんだろうな、うんうんうん、お世辞とかそういうのじゃなくて、はい、本当にあの、ティッシュでこうやってキュッキュッてこうやって一生懸命こうやってやってたんですよ、ね。な、え、ん、ー、でかっていうと、 もちろんあの、最後のコメント一番来たんですけど、はい、それ以上にその、途中でいわゆる、ガタネーと、はい、あの、あと、リカちゃん。だって原田さんからその名前が出るとは思わなかった。特にあの二人のリアクションがもう、ね。本当にしっかり見てくださってるんですよ。もう泣ける、もんなんかね、<笑>リカちゃんはすどう考えてもなんか、なんだろう、わざとっていうか一生懸命強がってたでしょ そうですねで あ, ずっと あ, あ, ああいう態度を見ると泣けるのは何、えー、だろうねえ〜えすごいもうねなんかもう<笑>しっかり見てくださってる<笑>びっくりです態度は強がってるけど泣いてるんですよいやそうです、ね、そうなんだよ ね, ね わ, わざと強がってる、ねね、ツンデレみたいになっちゃって一番泣いてくれますねずっとうインカさんより泣いてたみたいな結構やっぱいいそのちょうど喋ってもう吐けなきゃいけないのに ねえそのうんうん、本当にその場で起きるこう偶発的な会話とかで、うん、2人が立ち止まっちゃったりしてたじゃない、うん、すごい、本当にしっかりと。そんなことだけど、思い出せなくなるんだよね。 あなうんなねあの会場に来てた本当にずっと見守ってたファンなんかもっとそうだったんだろうなと思って分かんないけど年齢的なとも分かんなかないけど俺は本当みんな娘を見るような感じで見てて、うん、そうですね応援、うん、してくださる方も結構3450代または上の方が多いので私。 二十歳の娘はいますかいや俺もそのたまたま俺は結婚が遅かったので、うん、あれだけど娘がいておかしくないですよねこれぐらいのから、うんかあなんまくるもんがあったなぁええー、ありがとうございますええー、しいですいやだからもう結構長い公演だったけど、うん、がっつりだから2回半見たんですよ僕ねえそんなに、うん、ありがとうございますも う, もう3回目後半だけちょっと見てええー これあの、よくあの、感動して泣ける映画とかってなんか何回も見たりするじゃないですか。はい、あ, あの感覚で見れるんだ、これと思って。こんなベタ見してもらえるんですか、これ。いや、ベッドなんですかアーモメとかじゃなくて、えー。あの、本当にそうだった。これだから、これは、えっと、わからないともある程度、はい、もう、こう持つ、こう持つか分かんない。この年代なのか分かんないけど、このぐらいのね、アラヒフのおじさんたちが見ると、うん、結構来るんじゃないかな。まだ女の子でも共感、えー いいね、え女の子同士を共感できる子が多いと思うんで、はい、女性のねそういうファンの方も泣いてる人も多かったと思うけどうちょうどね11月10日って空前の新たな番収録だったんですよ、はいはい、でライブ配信を見られなかったからすぐ帰ってからちょっと「アンかさんの卒業公演を新さん見ますよ」って言ってアーカイブ多分同じ時間帯で見てたんです、えー、そう。で深夜か朝方に「新さん見ました?」ってライン送ったら「うん」って返ってきて。 え、ね、泣いたでしょって言ったら、うんって言ってましたから。えぇー !LINE <笑>で感想を取り続けるから、ね、当とか。いや、愛おしい私いや、でもね、あのー。<笑>ありがたいです。ありますあ、本当によかった。嬉しい。はい、ありがとうございました。寂しいな、でも。ちょっ寂しいんですけど。まだだもんね、そうですね。そうだよ、まだ。今日はだから、えっ、ー、と、11月19日ですから、これ、はい、収録が。そ う, そ う, そうだから、だって、ええ10日だよね。 とか、ですね。まだでも卒業したばっかりで、でも全然実感なくて、まだ。実感ないでしょ。だって、しかも卒業初収録、これですかですでそう、私卒業初の、この収録というものは、これ。すごいね。原田の場これ、どこ向かってんだろうね、これね。<笑>えー、嬉しいですよ。本当に嬉しいです。初めてのあの、言うても僕、あの、別にユーチューバーとかじゃなくて、あの、世間一般の枠で言うと、いわゆるその、一般、一般、 企業の部長ですからねいやいやいや<笑>そうなそう。普通の、いわゆるサラリーマンですからね言うたら、はい。いや、でも原田さんの YouTube 拝見させていただいて、うん、あの、サングラスで、なんかちょっとこ、怖そうな、うん、話しにくそうな方なのかなってちょっと勝手に思っちゃってて、さっき、あの、お話ししてた時に、はい、サングラス外された時、はい、本当に可愛いお顔してて。あ<笑> あ, あ, あのー、<笑>もう、<笑>もう秘密がバレたね。<笑>本当に、 のがそうそう赤ちゃんみたいな感じ<笑>、はあね、赤ちゃん僕はあの欧米でもこれがバレてるんですよ。うん可愛 い, い卒業して、えっ、ー、と、まあいくつかツイッターでこでみんなありがとうね、写真ポンポンポンみたいないくつかお客さんのツイートがあっていやいやあれすごかったな。お客さんに対してみんながメッセージを送っ た, 送ったね。あ 一つずつ返してんのは、あれすごいっすね。あれすごい。俺、俺、あ全部返事したんでしょ。あれでもね、まだ全部、ね、全然でき。全部じゃないけど全然ていって、返事してるでしょ。そうですね、ちょっとずつこう夜寝る前とかにし始めてるんですけど、あの。いや、あれね、思ったより時間かかってるのはわかるようそ。在籍中、グループ在籍中は、そのような返信っていうものができなかったので、ね。できないもんで、ね。卒業してからは、そういうものが可能になったので。いや やっぱりこ う, う、ね、直接言葉をって。でもまだ、ね、全員にできてなくて。あの数は無理だしど数は無理でしょ。無理だけどやろうとしてるし、その何よりももらった人もらった人がさ、返事し、もらって、これ以上返事したらまた返事来るかもしれないから、負担かけちゃいけないっていうことを言って、俺結構追っかけて、追っかけて見てたねど、うん。えー、でそういうことを、えーね、あのそう、返事来たから返事したいけど、 返事したら、今のおぎくわさんだと、返事をもう一回返って、返してきそうだから、それだと、他の人に時間終わっちゃうから、どうしようまで迷ってるファンまでいたのよ。ええー、だからまあ、それが泣けるんだよ、逆にね。いやー、愛おしくなりますね。うん、でしょ本当にだから、卒業公演の余韻たるやすごいね、と思ったね。はい。うん。そうですね。よ人間ってやっぱ余韻を楽しむために、っていうのもあるんだろうけど、んどんな、みんなは、共感したいんだろうね。う うんうんうんうん、だから、あの、さんから返事もらった人がどう感じてるかっていうことを共感したくて見に行ったって感じかな。あ結構面白かった。あれは。本当です か, か, かちょっと、ちょっとずつ頑張って返していきます。自分が想像する以上にファンは喜んでましたよ。いやー嬉しい。それを原田さんからこう聞くとは<笑>思えなかったからいやいや、ね、びっくりしちゃって。 本当はあの反応全部まとめて何かまとめたテキストの書を送ってあげたいぐら い, い。いや<笑>そしたら、いやでも、今日平野のこの数年間も報われたなと思えると思えるぐらいのこと書いてたよみたなあ。ありがとうございます本当に、ね。いや、よかったです。ちょっと続けて。あれはちょっと感動したもんね、俺もね。引き続き、ちょっと頑張ってお返ししててね。ああ、ねえ、ほんと。そうや、忘れた<笑>そうや<笑>う絶対 聞, 聞かなきゃいけない、これだけは。聞いとこう。はい。 もう、すごいシンプルな質問なんですけど。小木川さん、あの、はい。幽霊は見えますか幽霊。私、一回だけあるんですあ、じゃあ、見てる、見てる、見てる。すごい、すごいね。ムーの編集長以来だよ、これ。何雑誌ムーの編集長以来。あ、ね。まず見える人がゲストでほぼいないんですよ。見たことあるんですかあの、 私ね幽霊とか一切信じてなかったんですよ。おほお う, ほ う, ほう。あそこまでじゃあ僕と一緒だったわけですねそう、一切。でもう見えるって言ってる人は何かのこう、うん、め疲れとかだと思って、私、一回だけ本当にあるんですよ。あのー、ど, どういう状況だった の, あの だいぶ前、もう4年くらい前、だいぶ4、はい、5年前なんですけど、はいはい、あの、ホームスタジオみたいな、お家みたいな、ハウススタジオか、はいはい。で、あの、撮影、一人で撮影してたんですけど、その時に、お手洗い行った時に、誰も、まあ、その、私しかタレントいなかったので、はい、で、スタッフさんもみんな部屋に行って、お手洗い行った時に、 あの、お手洗いって入ってたら赤くなってるじゃないですか。はい、はい、わかります。で、赤くなってたんですよ。えー、怖っ。で、あれって思って、なんか、なんかこう、ドア勢いでパーンって閉めちゃったら、ね、たまにこう、なっちゃうじゃないですか。ああ、わかります、わかります。それかなかって思ったんですよ。冷静ですね、そこはさすがに。そうそうそう。で、うちをノックしたんですけど、うん、まあ、誰もスタッフさん入ってる様子なかったので、っ戻って、なんかお手洗いちょっと、開かないんですよね、って言って。で、ちょっと一緒に来てもらったら、はい、青に変わってたんですよ。えー、嘘 そうで、で、うん、あれって思って、なんだろうなーって思っ て, 思って、まあでも、普通に私、お手洗い行って、はい、こう、触った時に、はい、なんか、下の三角コーナーみたいな、ちっちゃい、ちっちゃい箱があって、そこの上に、ねうん、ほん 誰も信じてくんないんですけど、えー。誰も信じないんですけど そ, す、ね、そこの上に、なんか体育座りしたような子が見えたんですよ、一瞬。え、ちっちゃい、ちっちゃい女の子かなそ う, そう、女の子。いや、なんか女の子っていうか、なんか人とかそういう感じで怖がってる。人とか何か、この人ね、怖がりなんだよ。とか何かわからない。ちょっとあんま鮮明に覚えてないんですけど、えー、なんか体育座りした子が座なんか一瞬パーって浮いてるような感じでいて、はあ 見えちゃったんです一瞬だけ「えっ?」て思って、うん、でも私その時なぜかすごい冷静で「うん、えっ?」て思っただけだったんですよ別にそんな怖いとはならなくて で,、まあ、じゃなかったで改めてやっぱ今こう思い返したらあれは何 だ, ったんだろう、ね、何だったんだろうっていう。とか、ね、なんか怪奇現象が私最近っていうかすごいあって。うん これ、なんか、お家帰った時に、はい、あの、寝室に私ライトを置いてるんですけど、それが7色ぐらいに光るやつで、はい、好きな色選べるんですよ。ほうほういい私、暖色系の結構寝心地のいいような、暖かいような色に設定してて、まあ、そこから色一回も一切変えないんですよ、はい。で、寝る時につけて、朝起きて消してっていう風にやってるんですけど、うん ある日、仕事から夜帰ってきたときに、寝室入ったら、電気が赤になってたんですよ。うんうん、怖っ光ってついてたんですよ。うん、高校と赤になってるわけですね。<笑>うん、そがこう、で、そのお話をした時に、自爆霊だよ。みたいな言われて、赤って結構危険な色みたいで。うん、お父さんお母さんに、なんか赤になってんだけど、写真を送って。なるほど。そう、怖いですね。<笑>あの、ちなみに赤外線系は、実は、えっと、 赤外線の、そのリモコン的な信号って割と世の中飛び交ってまして。そう、だから、それかなって思って車で入ってる可能性はありますけど、けど、ただその、その話、その、オカルト自体があるないとか関係なく、僕はね、あの、そういうことが起きた時は、本当に 何, 何かしら、やっぱあ る, ある、あると思うんですよ。それ多分見えたもの、見えたと思うんですよでです。今話聞いてると、いろんな人の話聞きますけど、僕、オカルト好きなんで。 あ悪い話ではないと思いますよ。本当ですか、はい、あの、なぜかというと、<笑>なんか僕、僕もね、僕実は全然見えないし、見たこともないし、うんうんうんうん、体験もないし、はい、割といろんなことを科学的なアプローチする方なんですけど、ただオカルト大好きなので、はい、人の話ばっかり聞くんですよ。はい、で、やっぱりそういう人の話聞いてると、いろんな法則でこういろんな話、分かってくるわけじゃないですか。はい、そうするとなんか、よく聞くのが、その、例えば、 座敷おらしてほら、一般的にいた方がいいってよく言われてああ、なんかね、悪くはないみたいな。そうなんですよ。で、僕が、なるほどなと思ったのは、逆に言うと、幽霊も寄り付かないような、もしくは幽霊なのか、なんか、得体の死ねないものも含めて、それも寄り付かないような場所とか、っていうのは、よほど魅力がない場所だらしいんですよ。あ、そうなのそういう意味で言うと、そういうのがいたって。じゃいいのか。そんな変なことじゃないし、<笑> そうですね、あとやっぱりその芸能人の方とかはそういう体験多いって言いますもんね。いやあの 人, も人が寄ってくるっていうのはそういうことだっていうのはあると思いますよ。やっぱり一個のテーマですねその挑戦 卒業してまだ10日目ですよこの収録皆さん。そうなんですよ 初,、ま、てて初仕事これですよ。はい。でいろんなことにやっぱチャレンジしたいっていうのあると思うんですけど、うんうん、中でも特になんかこういうのにチャレンジしたいもしくはしていきたいなんでもいいんですけど、ちょっとしたことから大きいことなんでもいいんですけど、なんかそういうことってどういうた、うんすなんだろう。でもアイドルを卒業してから、はい、こうまあタレントとして頑張っていくっていうふうに思っててまあ、はい、こう。 タレントって言ったらテレビ番組だったりいろんな様々なメディアでっていうのは大前提としてあると思うんですけどなんか何もしたことないことにも挑戦してみたくてそれで言ったら私お洋服がとっても大好きでそうなんですでそのお洋服を作ってみたいなってそっち行っちゃうんですかなるほど 今これ着てるやつも実際私が作るパーカーなんですけど、まだ発売し。それそあさって発売させていただく。発売するんだそれ。えですけど、っこっちの作ったのそれ。そうなの、あの、すごいですね、あの、生地を選んで、こういう風にしたいとか、こうこをこうしたい、こだわりをこうっていうのを決めて、全部一から生地から選んで作ってみたんですけど、えー、まず第一回目として挑戦という意味で作ってみて、まだあさって販売なんですけど。なるほど。<笑> そういうのもやっぱりやってみて楽しかったので、じゃあこの番組流れるごにはもう売ってるわけですね。そうですね。なのでまあタレントっていう枠にとらわれすぎずに、その他のこういう自分の好きなお洋服だったりいろんなことに挑戦していきたいなって。ああ<笑>いいですね。もうそっか。もうじゃあチャレンジされてるってことなんだ。うーん。ーねどうな、私もなんかこの先どうなるか全然わかんなくて。うん まあ卒業したものももののなんか。どうなんだろうってう不安しかまだないので。なるほど。そう、なん、まあ、わかんないんですけど、とりあえずこう何か思ったことから挑戦していこうと思って。でも。卒業があるっていうのは、僕は割といいことというか、幸せなことだと思いますよ、あの。うんうん、まあ、言っても、やっぱり僕も社会人生活の時間が。 逆に、小木うさんの人生よりも長いぐらい社会人生、うん、人生やってますけど、やっぱその周りにもいろんな仕事をしてる人いるわけじゃないですか、うんうんで。そうすると、結構僕はその地元の友人とかから聞く話は、こう、普通の仕事をやってるとエンドレスで、うん、卒業とかないわけですよ、変な話。ね、みんな、学生の頃とか卒業があって、うん、節目があるので、結構気持ちの整理だったり、もしくは、 新しいことに挑戦みたいな切り替えがあるんですけど、うん、きっかけがない人って割と多いんですよ。うん、確かに。そういう意味でいうと、今、すごい大きいきっかけ来てるんで、うんうん、その、この卒業っていうのは寂しいでしょうけど、うん、割と、逆に言うと、自分でもわかんないとおっしゃいましたけど、自分でもわかんない不安があるからこその、こう、行動なわけじゃないですか。うん 安定してたら多分新しいことを手出さないじゃないですかああそれは結構いいですよ ね, そうですね確 か, になんかこう物理的に自分を追い詰めたというかうそれが卒業だと思うのでじゃあちょっと次のテーマいきたいんですけどはい次のテーマは自分です「自分」です自分自分 ええ。はい。あえて自分を語ってもらおうというところあって。自分のあのです、ね、自分自身、なかなか自分自身を語るのって意外と難しいと思うんですけど、自分いですよ、ね、自分自身を俯瞰で見たとき、俯瞰で。見たとき。俯瞰で見たとき、はい、こう、ちょっと幽体離脱してもらって、ふっと見たときに、どういう人っていう人あります、えー、私、どういう人なんだろううん。いや、これはね、もう、自分の見た形でいいですから。 えー、でも多分元気な子だなって思うんじゃないですかね明るい子だなんだってなるほどまあ多分こう外から見たらですよ外から見たらそうなのかな<笑>なんか僕は分かんない何でもない何でもない何があってもられな い, ないって言ってるその最終公演の最初とやっぱ最後の挨拶の時の、はい、言葉に詰まって泣いてるってい 時を見ると、うん、いや、元気だけど、やっぱり、いろいろこう、壊れやすいとこもあるんじゃないかなと思いますけどね、僕は、ね。ああ、なゃほど。元気というよりかはが、我慢強いところは結構あるのかなっていう。ああ、僕はね、僕は自分自身は鈍感な。 なんですよ自分でも鈍感力が強いなと思うぐらい、えーえー、割といろんなことに実は鈍感でいられるんですよ、はいはい、だから結構デリカシーないことも言っちゃうしちょっと失言も多かったりするんですけどいやいやいやでもだからそこは鈍感なんですよ、うんうん、痛みとかに、ね、多分。うんいやでもいいことじゃないですかで。そこはそこで逆に生きていく分にはど痛みに鈍感っていうのは割といいこともあるんですけど、うんうんまあ、逆に。 痛みを分かってもらうあの他人の痛みを知るのに時間と知識がすごい必要とするみたいなのがあったりするんですけど そ, でそれでいうと結構その別に痛みには強くないんじゃないかなと思うんですけどね ど, どうですかでもこう俯瞰してみてどうか分からない自分はそうですね結構こう傷つきはしやすいですまあ。 あのー、ちょっとネット見て、すぐ落ち込む。いや、わかるわ。わかるでもそ、そこで強がるっていう。ね。なんか、でも、あの、ファンの人はそこは 見, 見抜いてると思いますよ。だから応援したくなるっていう。最終公演は全部の荻床さんが出てましたね。と思いましたよね、僕は。元気な荻床さんと、やっぱりその我慢性とこと、うん、本当にもろいとことが、こう、 グラデーションになってました、<笑>あの公園は。すごい、例えが素敵。うんうん僕もそう思いましたけどね、どうなうな見てて、うん。どうなんですかね、自分を俯瞰して見たことなかったです、あんまり。いや、見る時間がなかったんですよね。ここいやいやいや、どうだろ う, うん。あと言ってくれる仲間も今まではたくさんいたと思います。あ、そうですね。でもすごいいい仲間たちでした。うんうん、でもこれからは結構一人で、うん。そ, そうなんです。だから本当に。 本当に不安しかない。こう、守ってくれる仲間守ってくれるっていうか、こう、頼れる仲間が、はい、もう近くにいないし、全部自分一人でこう、頑張っていかないといけないんで。で, ね、でもね、大ぎさん、あの、人間を進化させてきたのは、恐怖心ですから。ああちょっと、原田さん、さっきから名言ばっか出すんですけど、はい<笑>。本当ですよ。どうしよう。 進化させて知恵を生んできたので、その怖いって感情を持つことはとても 大, 大切です、うん。怖さに鈍感な人は平気で谷底落ちていきますんで。うん、<笑>好奇心と恐怖心、この二つですよ。この二つが人間を進化させるんで。好奇心、恐怖心。ね、これを心の自信に刻んできます。心の持ってるっていうのは、僕は素晴らしいことだと思います。ねえ、なんか嬉しい。ありがとうなんか今日俺いいこと言ってた。なんかいいことばっかり言ってくる俺おかしいな。なんか調子悪いな、俺。<笑> <笑>逆に調子悪いんだわ、調子悪いんだわ、はい。しかもすごいいい匂いする、はい。というわけで、はい。じじゃあちょっとカメラじゃあはい。カメラカメラえーカメラ、美味しそうこれね。はい。あ、あ ど, どうで、どう で, どうでこ、こっちです。はい。というわけで、原田の場特製のエビマヨ来ましたえ。エビマヨ来ました。エビマヨです。え原田の場特製エビマヨ。ぜひぜひこれをご存知ください。美味しそう僕あの、あれなんですよ、その、僕自身は、 あ、どうぞ食べてくださいね。あ、あのーうん、アイドルっていうよりかは、僕、実は、あ、どうですかエビマヨ。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味し い, い、ね。お店出せますよ、これ。いや、ほんとにだからお店出そうとしたほんと、ね、にちょうどいい、うん。めちゃ美味しい。よかったですね。ギリエカさんに褒めてもらう日が来るとは思わなかったな。うん、僕 まあ、さっきね、最初に冒頭でおっしゃってもらったようこう、パッと見ちょっと、なんか怖そうとか あ, あるじゃないですか、こ う, こういう見かけっていうのは。ただね、僕はあの、これ別の番組で見たことあるんですけど、これ真面目に、僕はあの、ある時に、ある時からです。昔からではないんですけど、ある時気づいたんですけど、僕はあの、実はあの、テイラー・スイフトってご存知ですかはい、もちろんです。日本限定でしか出てない。テイラー・スイ フ, フトさん、これですね。まあ、これはあの、これは本当に買ってきた CD なんで。 見せる分には全然問題ないと思う。も、は、う、い、テイラー・スウィフトさんという方、この方大好きなんですよ。うん、うんうんうんうん。で、ある日、僕はあの、このテイラー・スウィフトになりたいな。もしくは、う<笑>なんでこれに生まれてこなかったんだろうと。<笑>えあれ本気で僕は思った<笑>なぜ僕はテイラー・スウィフトじゃないんだと。そうあれ俺、テイラー・スウィフトが良かったなと。<笑> あれと。本当に思ったんですよん、あれはいはい。あの、いや、この人デビューしてすぐじゃないです。何枚目か。特にこのアルバムが出た時なんかその思いが強かったですね。うんうん、レッドっていうアルバムなんですけど。はい、で、あれ、テイラー・スイフトが良かったなって思って、うんうん。で、その時にたまたまなんか読んでた本に、うん、その人生何を始めるにも遅いことはないみたいなことが書いてあったんですよ。うんうん、でも、いや、遅いだろうと。<笑>そもそも生まれた時から差がある。 と思い込んでたんですよ。で、それはですね、こう、この近年、この悩みが解決しまして、はいな。な、いろんな意味で解決したんです、はいうん、あの、それはね、やっぱ、あの、いろんな科学が進んで、うん、あの、いろんな解析が進んだ結果の、何が起きたかというと、実はこのパワポー最初のページはあんま関係ないんですけど、えっと、僕のこのテイラー・スイ フ, フト理論。 あの、これはまあ僕が編み出した理論なんですけど。待って、作ったんですかはい。あの、テイラー・スフィスト理論というのがありまして。ええ、まずこれを、ちょっと、あの、どういうことか。なぜ僕が、この、テイラー・スフィストになりたいと思って、はい、でもこんなん今から始めたって な, なれるわけないじゃないかと。はい。思い込んでたんですけど、解決した。解決した。そう。そう自分で俯瞰で自分を見た時に自分はテイラー・スフィストになりたいと思ったんですけど。はい。はい、これですね、まず、 地球誕生から人類誕生、ええー、いわゆる現在まで1年間に例える。よくあるじゃないですか。あの、地球誕生からを24時間で言えばはいはいは い, い。それの1年間です間。いや、1年間で例えると、まあ、これは当たり前ですけど、いわゆる地球誕生っていうのが46億年前です。ええー、これを1月1日としましょう。なんかすごい、はい、授業を受けてる感覚、はい。もう授業です、これは。すごい月誕生月が誕生したのが45億年前ですね、はい。これ1月8日ですね、はい。海が誕生したのって1月16日になるわけですよ。 この44億、十四億年前なんではい。はい。え、すごいな、これ冥王代と言います、この時期を。はい。で、生命って実は誕生したのってのが、38億年前なんでぇー、はい。1年間で言うと3月5日。これが生命が誕生した時です。だから最初は生命さえなかった。はい。で、25億年前が、これ、あの、いわゆるここ25億年前までは太古代って言うんですけど、これね、深刻生物、まだその、いわゆるあんまり見かけ生物に見えないものが、 なんですけど、そういうのがボンボンボンといっぱい出始めたのが21億年前。で、超大陸ヌーな出現、これ何かというと、あの、ね、ちょうどあの、海ばっかりだったんですけど、でっかい一個のあの、分裂する前のでっかい大陸が地球に出てきた時は、これ19億年前。えー、で、それを原生代って言うんですけど、はい、この辺。で、地球がですね、なんとですね、6億年前にだ一度全球凍結って、あの、氷河期みたいにガッチガチに凍っちゃう時期。えー これは6億年前に実際あったですね。なんか地層とかからも明らかになってる、えー。あったと言われてます。これが1年でいうと11月4日、はい。いわゆる大型生物の出現ですね。これが4億年前。これがまあよく図鑑とかで見るいろんな生物っていうのがこれで4億年前11月30日。でいわゆるこの5億4300万年前っていうのがこのカンブリア紀って言われるその生命の大爆発って言われる、うん、いろんな生命が生まれた時期なんですよ。うんうん ねでこれは11月18日です。うん、でいわゆるこれが憲政代といいますね。で人類誕生して誕生実はわずか20万年前。一 !?1 年で言うとね12月31日の11時37分なんですよ。えすごい、はい、そ, そうなんですよ。すごいこの表。はい、でこれは現在です。すだから人類なんていうのもまだまだこう。もう最近で。逆に言うといですよこの深刻生物である生命誕生は38億年前にはすでにあったわけですよ。うん ですよね、ああ、そうか。そうなんですよ。で、っていうとこで、で。じゃあ人類ってもう、はい、本当にこの間。そうなんです<笑>この前。この前なんですよ。だから。えー 金誕生からテイラー・スイフト誕生まで1年たとえるとこうなるんですね<笑>じゃあそんなに私たち誤差な、誤差本当に誤差ほとんどないんです。で、でもこれかなり奇跡でして、いわゆる同じ人類に生まれて同じ世代に生きるという奇跡っていうのはどれぐらいすごいかっていうのは、はい、その、いわゆる2021年現在で、ね、総人口大体79億、まあ80億近いって言われてるんですよ。で、なんとですね、人間に生まれる確率って考えてくださいよ。 人間80億もいるから、人間に生まれて当たり前だと思ってる人よ。違うんですよ。マンボウって、なんと1回の出産で3億個。やばいマンボウの方が。マンボウ、はい、たった40匹で全人類以上の卵が生まれる。<笑>やばい奇跡な人間になるた、ね。<笑>ね、さっきの生命誕生30何億年前に、すでに僕はあの、三葉虫か何かに生まれててもね、おかしくないわけですおかしくない。けど人間として今生まれてきたことは奇跡です あマンボウの卵でなかったことがもう奇跡です。これすごいですよすごくないですかすごくないですかね、うん。で、このエドワード、いわゆるオズボン・ウィルソンさんっていう学者がいるんですけど、アメリカ合衆国の昆虫学者で。あそう、アリすごいみたいですよ、ね。有名な学者さんなんですけど、うんうん、このハバード大学の名誉教授の方がですね、いわゆるアリだけで一系を、一系引き。つまり人間の100万倍以上アリだけで。うん、ってことはアリに生まれてる確率の方がひょっとしたら高いかもしれない。高いですよ、ね。まあ考え方によりますけど。 はい。つまり、何を基準、起点にするかで、解釈は変わるものの、ね、なんとなく人間に生まれて同じ時代を過ごせている。いわゆる、テイラー・スー・ヒトと同じ時代に、もういるっていう時点でもう奇跡じゃないですか。奇跡。はい。で、次、これですよ。これが最近紐解かれた僕の悩みを解決してくれたことなんですけど、はい、DNA の延期配列の合致っていうのがあるんです。これ何かっていうと、遺伝子っていうのは、染色体内にあって、染色体は主に細胞の核にあるんですね。はいはい で、一本の染色体には、いわゆる数百から数千の遺伝子が含まれている。うんうん、たった一本に、えー。数百から数千の遺伝子、うん。で、人間の全ての細胞は、には、まあ23、23対合計46本の染色体が入ってるんです、ね、で、いわゆる遺伝子により決定される特徴のことを形質って言うんですけど、多くの場合、多くの場合、まあ、複数の遺伝子によって決定されるんですね。はい、で、人間の細胞の数、なんと、 37兆個あるんです、えーはい。ちょっと前まで60兆個っていうのが定説だったんですけど、最近のあの学説でちょっと覆されまして、37兆個です。だいたい。そう覚えてください。はい、で、一つの細胞にはですね、なんとあの46本の DNA が入っていて、46本の DNA を構成する、えー、DNA の中の塩基対っていうのがあるんですけど、それが約60億もあるんですよ。ええーはい、合計でですね。うん なんとですね、この人間の遺伝情報になる DNA の延期配列っていうのは、うん、全人類、この人間という時点で 99.9% 全員合致する。!99.9%、えー、ほぼ同じ、99.9% ですよ。合致する<笑>ってことは、つまり我々人類がこの時点で 99.9%、ね、低減。何なんですか、本当に<笑>これね、DNA の延期配列が、 全部解読できたんですよ。あの、僕の親の世代の時は 解, 解読できてなかったんですよ。これ、つい、ちょっと前です。解読全部終わったのって。ちょっと前に、はい。解読されたんです。99. 解読されて分かったことが、いわゆるその、この DNA の中の延期配列の 99.9%、うん、99. 同じじゃんと全員。あ人間だったら。<笑>ってことは、僕、ね、僕はある意味 99.、99.9% 手ぇらす人です<笑>で。でしょでしょ で、この 99.9% って、すごいことなんですよ。何がすごい、はい、例えば、はいはい、人と遺伝子の、いわゆる相当性、相当、これちょっちの漢字間違ってた相当性って、銅、はい、が動くじゃな、はい、はい、同じなんですけどね。同じ、どれぐらい同じかっていうと、猫で実は 90% 一緒なんですよ、うんうん。だいでも 10% 違ってだいぶ違って見えるみたいな。で、マウス、マウスってよくあの、実験に使われたりします。けどね、はいはい。ネズミさんは、ね、タンパク質の行動にかければ 81%。全体で言うと 50% ぐらいしか似てないんですけど。うんうん、で、いわゆる、 ちょっと驚きなのかが、要は黄色症状灰って、ハエ、はいはいはい。ハエは 61%、だいたい同じなんですけど、うんうんうん、っていうことです。ね、ね、例えばですよ、レモンサワ ー, ーをね、お酒飲みますよね。はいはい、レモンサワ ー, ーを注文したら、水の割合が 99.9% だった時の衝撃。つまり、例えばですよ、小木岡さん、レモンサワ ー, ー注文されますよね。はい。された場合に、99.9% のが水できたら、どう思うかっていうと、多分、 薄いですとかって言わないと思います。何言います水じゃないですこれ水じゃないですかって言いますよね。つまり 99.9% って言うのはそういうことです<笑>それぐらいのことですよ。同じなんですかじ。テイラースイフトですよ。<笑>一緒なのほ ぼ, ほぼ水じゃんっていう人はまだ鋭い人で、ほとんどの人がグって飲んで、これ水じゃねえか。つまりこれテイラースイフトじゃねえかっていうことと同意ですじゃもう、大きく見れば私たちはテイラースイフトなんですねそうそうそうそう。そういうことです。で いわゆる、ゴルゴね、13、斎藤隆さ ん,、うん、今年お亡くなりになりましたけど、<笑>な何をゴルゴ13っていうのはミッションのね、ミッション貫通率は 100% で言われてます、はいはい。ただあの人実は狙撃率 100% じゃないんですよ。あ、そうなんですか狙撃成功率は実は 98% 後半から 99.7% なんですね。あの、<笑>失敗した時と成功してる時ではあの話が続いてるんで揺らいでるんですけど、100%、あの人でさー 100% じゃないし、99.9% じゃないんですよ。ね。 いわゆるその、あと、ほらいや、コロナワクチンって言われてるもの。はい、あれでさえ、有効性は 95% しかない。99.99 ない。ね。えっ、ー、と、この、いわゆる、トマホーク巡航ミサイルっていう、うん<笑>あの、アメリカ軍が誇るミサイルがあるんですが、はいはい、この、ね、あの、レイセイオンテクノロジーズってすごい、もう70年代からこの巡航ミサイルを一生懸命やってるんですけど、それでも命中率 85% ですよ。<笑>ね。あと、 僕らみたいなね、対戦ゲーム、あの、シューティングゲームとか、ねはいはい、格闘ゲームとか、ああいう人たちが、いわゆる連敗、負けて負けて、ムカついてコントローラーを投げて、二度と遊ばねえよ、こんなクソゲって言って、はい、言って、コントローラーを投げたにも関わらず、その人が一週間以内に、<笑> あの、そのゲームを結局起動して遊んでしまう確率がだいたい 83.2%。ね、何調べてるんですか、本当に。統計的にそうなんです。<笑>何を調べてるの<笑>そうなんですよ。あとね、ちょっと本当に面白い2年以上 MMORPG、いわゆる MMORPG ってネットゲームで、あの、はい、ファイナルファンタジーとか、最近で言うと、はいはい、FF14 とか、はい、あれが出るね、MMORPG って、うんうん、こういうの遊んでる人たちがいわゆるゲーム内の、 コミュニケーショントラブルでね。いろいろ引退宣言とかすぐしちゃうんですよ。はい、卒業じゃないですけど、はい。引退宣言は SNS で自分にするんですけど、だいたい1ヶ月以内にですね、新規アカウントでまた、新しい自分になって生まれ変わる確率ってただいたい 80% 強と言われる<笑><笑>はい何。何これ。でね、400人乗りのジェット機で、キャビンアテンダートさんが、お客様の中に、お医者さんはいらっしゃいますかって言った時の、これ、実際この確率論があるんですよ。えー 医者がいる確率って、これなんと 63.5%、えー。まあ、歯医者さんである可能性もありますけども。ああ、そっかそっか、何らかの医者、はい、お医者さん。何らかの、これは 63.5%。こう明確な数値が出てます。えー、はい。で、あと、クリア型ゲーム、はい、いわゆるクリアがある、エンディングがあるタイプの家庭用ゲームタイトルのクリア率って、実はた、はいはい、もう平均 35%。えー。ほとんどの人は、実は、クリア し, し て, ないもあてる。してってえーはい、だ世の中、 なかなか 99.9 に至るものって、うん、ほとんどない確かにね、そうですね。にもかかわらず人間っていうのは 99.9% と99 DNA の延期配るぞ、同じなわけですよ。はぁーということはですよ、これちょっと、あと。何<笑>ですかこれかまず、まずだって考えてください。人類まずほとんど 99.9% はテイラー・スイフトなんです、はいはいまず。まず、ベースとして、まま。ベースとして、はい。その上で僕と、 いわゆるテイラースィットを比較したときにどうなるかっていうと結構類似点があるはずなんですよ。何、はい、?99.9% すでにテイラースィットな僕がテイラースィットと比較したときにもまずテイラースィットは販売しているいろんな媒体いわゆる CD、DVD、ブルーレイ、デジタルダウンロードですね。はい、僕もあのゲーム同じく今まで CD、DVD、ブルーレイ、デジタル<笑>同じ。ねアルバム販売のね、売り上げ数がこの人なんと5700万枚。あ, あ、すごいもうすぐ6000万枚多分いっぱいってるんだよね。 僕はですね、なんと、鉄拳の、鉄拳だけで5200万枚です。で、ほと、他に関わったタイトルはたくさんあるので、そういうのを合わせると9000万枚超 え, 超えちゃってる、はい。もうすぐ1億いくんですけど。え、すごい。で、このテイーラース人、なんと、UK チャート1位獲得数7回です。はい。で、僕は鉄拳だけでも一応 UK チャート2回取ってます。はい。で、まあ、その他のプロデュースタイトルも合わせるとだいたい5回取ってます。すごい。はい。で、<笑> DNA の延期配列は 9% 同じ。 これは、これをベースに立った上でこれを見たときに、テイラー・スウィフトと僕は別に入れ替わっても問題ないのではないかと。ねえ、原田さんって天才ですね、本当に。いや、これに気づいたときに僕はひょっとして絶望してたんですよ。最初僕はテイラー・スウィフトになれないかも。今からどうやるんだ人生はね、遅いことなんてないって見えるけど、遅いことはだ誰だろうと、生まれた時点で違うだろうと思ってたんですけど、違うんです生まれながらにして僕は 99.9% テイラー・スウィフトだったんですよ。 嘘<笑>はい。さすがということで、結論ですえ。最終的に人々が墓石にこれぐらい入れてもなんかち間違いではないっていうのが、うん、こういろんなお墓が世界中あると思うんですけど、はい、これ墓ですよ。はい。こういうふうに感じまあこの、墓石にね。僕死んだらこう入れてもらおうと思ってるんですよ。ね、ほら。なんだ僕の墓石にほぼ手いらす人って入れてもらえば、僕の子孫はみんな、あ、 もうやだ本当に。カラダ県のシソン、あ、うちの、ヒーヒーヒーじいちゃんってテーラスシだったのあらさん、ほんとに嫌だわお、面白くて。でも、遠, 遠いね、その銀河、<笑>そもそもこの、たくさんの銀河と星がある中で生命が誕生しる、ね、ものすごく遠くから見た時に 99. き、99.9% 同じものがあった時に、うんうん 違いを発見できますかできないです。できないですよね。できません。よくありますよね。こう、金とか、インゴットとか並んで、あれの 99.9%、はい、純度みたいな、はい、プラチナとか、うん。あれ、一個一個の分かんないじゃないですか。うんうん、あれと一緒ですよ。だから、僕はちょっと俯瞰で見ると、はい、テイラー・スーソンだな。ね、うん<笑>。ほぼ俯瞰で見るとね、もうこう本当にこ、はい、こう見ると、もう、本当にもうほぼ、テイラ ー, スイート・ステイラー・スーソン。 っていう理論テイラースヒット理論を聞いた上で改めてこう並べてみたときにですね、どうですか僕がちょっとテイラースヒットに見えてきませんかほぼ<笑>テイラースヒットですほぼテイラースヒットですお前らって何ねえ何なんですか原田さん本当に<笑>ならないですよ<笑> や, やっぱりならない<笑>ならないですよううえっ こ, こんなに力説してもならないのか<笑>、うん 世界中で 100% 純度テーラー・スイスはこの人しかいないんですけど。<笑>でも、あのね、これすごいいいなと思ったのは、99.9% テーラー・スイストだって自分のことを思った時に、世の中の見え方変わってくるんです。例えばさっきおっしゃってたような、あの、僕もね、経験あります。そのネットとかで、やっぱり、いろんな、はい、あの、極端な話ですけど、うんうん、ね、あの、原田お前ふざけるなとか、うん、あの、お前なんか何、ね、死んでしまえじゃないですけど、うんうん、それぐらいのことを書く人いるわけじゃないですか。うん、でも、 この書いてる人も、もう、いわゆる遺伝子の延期配列で言うと 99.9% テイラー・スウィフトなわけですねえ<笑>本当に。テイラー・スウィフトに罵倒されるってなかなかないんですよね。ねえ、原田さん、どんなキャラりポジティブなんです か, だから俺、これがテイラー・スウィフトだと思った時に、あのー、例えば、僕、ハムスター飼ってるんですけど、はい、ハムスターも言うたら 80% ぐらい、 人間と延期配列に似てるってことは。80%。ハムスター、80% テイラーする<笑>それはないでしょ、絶対。<笑>え想像廃でさえ 60% ぐらい。生<笑>えでさえ 60% ぐらいテイラーする人なの<笑>、まあ、じゃあもう、どれもテイラーする。そうなんです。だから、あの、道端歩いててね、なんか、変なこと言ってくる人だ。まあね、おかしな人とかなんとか、それはもう、これも99、99.9% テイラーする人だと思うと、 そんなに、こう、憎むべきものではない可能性はあるわけだよね。<笑>確かにね。まあ、視点を変えて、そうやって見れば、確かに。そうす確かにね。そうすると、僕はやっぱり、そういう意味で言うと、あ、そうか、と思って、うん、俯瞰で見たときには、うんうん、俺はテイラースイフトかもしれないと。と思う、思えたと思う。ですよ。はい。あの、鏡さえ見なければ、<笑> <笑>その気持ちにずっとなれるかなと思って。あ、でも素敵です。そうなんですよ。この今の、すごい見応えと聞き応え抜群でしたありましたかあのー、うん。すごくね、ポジティブになれる話でした。すーごい<笑>これ大拍手<笑>すごいいやでも本当にポジティブになるんです。僕これーた自分で照らす理論を自分でこう 見, な見返すたびに自分でポジティブになれるので、これ初めて見せたんですよ。はい。パワーポーええー はい。これ、あの、おゆかさんに絶対見せようと思って。ええー、本当に来たら見せようと思って。ええーはい、嬉しい。そうですね。だからこれは、あの、本当に、ちょっと、あの、いや、三日三晩ぐらいほどかけて。すごかったですよ ね, <笑>ね、でも。データの裏付けまで取って。いや、はい、すごかったです、はい、これ。なんか、思わず笑顔になれちゃうい。<笑><笑>いや、あのー、これポジティブになりませんあのー、99.9% 同じだと思うと<笑>。なんか、いろんなこと言う方はいましたけど、こ 初めてのタイプでした。<笑>初めてのタイプ。いや、僕は、これは、僕自身が本当に救われたので。けど、その考え方も全然、いや、それはありすあると思いますし。パー同じってすごいなと思ってでも、そう考えるとすごいですね。うん、確かに。なんか、人って全く違うものって思ってたんですけど。えー そう考えるとやっぱもう人間ってみんな同じなんですね。すよこれの 0.1% にだいぶいろんな差があるわけですね。い<笑>その 0.1% っ大きいのかもですけど。<笑>はい、すごい長いに人類の歴史というか、うん、その地球の歴史と宇宙の歴史から見ると。うんうん本 本当にデーラースイートはもう惜しかったわけですよ、僕は。ほぼ、でもそしたら惜しい。ほぼ、ほぼ、ほぼ、でも超嫌みそう。ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ、ほぼ<笑>ほぼ 100% のデーラースイートだったわけですよ、ね。でも、思うとそんなに悪く見えないな、この人生と思って。いや、悪いもんじゃないですね、人生。そん悪くないと思って。<笑> こんなに近かったんだ、俺テーラー・スウィにと思って。いやでも確かにそうやって考えるとちょっと人生の見え方とか、見え方変わるんですよ。なんかうん変わってくる気がします。絶対追いつけないもんとかいうことではないはずなんでうんうんうん。なるほどね。そのような考え方もあるのですね。初めてこの知識を今得たのであ、よかったです。ちょっと今後その知識を入れながら、はい、知識というかぜひ ポ, ポジティブにいって、はい、いや。 すごい。<笑>これ私本当に感動しましたでも。冗談とかじゃなくて本当に。ありがとうございます。母さんご連れて特は何でした？えっとねえっと自分でした。俯<笑>瞰で見 た, たらほぼ照らす人というころが。ここがちょっと分厚くななりすぎちゃいました。美味しいし面白かったし最高。<笑>よかったよかったよかった。最高。